キング・アンド・ブス・ヒラの使用、悪くないのに謝らなきゃいけない、爆弾発言で蘇る、スマップ公開処刑、の悪夢。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今年5月にキング・リンチを脱退する平野つぶ潰しが、露骨さを増しているアーテイル。 キンプリは昨年11月に平野、岸優太、神宮寺優太がグループ脱退とジャニーズ事務所退場発表。5人でのリリースが最後となるシングル、ライフゴーズオン、メイヤー・ヤングは2月28日付のオリコン週間シングルランキングで自己最高となる初週売上げ 103.2 万枚を記録。初週ミリオン突破を果たした。一方、 5月以降も事務所に残留し、3月3日公開の映画、ドラえもん、のび太と空の理想郷に声優として出演した長瀬角のインタビュー記事が週末、各スポーツ紙芸能面のトップを飾ったのだが、長瀬のインタビューは平野の爆弾発言への当てつけでしょう。平野は2月24日発売の月刊 TV ナビー産経新聞出版のインタビューで、 ジャニーズ事務所で活躍の場が広がったのは決していいことだけではなかったという趣旨の発言をしています。できなくなることが増える自分は悪くないのに謝らなきゃいけないなど事務所批判とも取れる踏み込んだ発言でファンを驚かせました。平野を炎上させんとする煽りコメントが散見されたものの逆に平野を擁護するファンイコールティアラたちから返り討ちにあった。 ニューシングルが発売初週でミリオン突破したのも、脱退組を、スティアラの結束の強さを証明した格好です。芸能記者。悪くないのに謝罪させられた発言で思い出されるのが元スマップへの中井雅宏、草薙剛稲垣五郎、香取慎吾が2016年1月18日の、スマップ非警クラスマップ、富士テレビ系、生放送内で謝罪させられた。 公開処刑だ。スマップファンはジャニーズ事務所にブチギレし、放送倫理番組向上機構、BPO、サイトのサーバーが落ちるほどに抗議が殺到した。先の芸能記者は、キンプリもスマップ同様、6人でスタートしたグループです。岩橋玄樹がパニック障害で脱退。その後、岩橋と仲が良かった平野ら3人が脱退。 事務所に残留するキムタクと長瀬がゴリ、しされるところまで同じです。スマップ非形クラスマップ、公開処刑の輪だちを踏まぬよう、日本テレビは3月3日の新年度改編説明会で、金プリの冠無理番組は新年度も現状を維持すると発表しました。このタイミングでスマップ公開処刑が再燃すると、その場を提供したフジテレビの春の月給ドラマ、 木村拓也主演、京城ゼロにも影響が出るかもしれないが、と言っても平野たち日常並みへのこだわりはなく韓国や中国北米での小ビジネス志向が強い。ミリオンセラーを買い支えたティアラは、これからもライブ動員を牽引していくでしょう。前で芸能記者、スマップ公開処刑から7年。